おはようございます今日は朝起き抜けに腰が痛い時ベッドから出る前にお布団の中で寝っ転がったままやっていただくだけで腰痛がすっかり取れちゃうそんなストレッチ一緒にやっていきましょう。寝っ転がっていただいて腰を丸めます。で腰を反ってこれ繰り返します、ね。腰を丸めてお尻を浮かせて腰を反って腰のね後ろにちょっとスペース作るぐらい。 吐いて腰丸めてお尻を浮かせて、はい、吸って腰を軽く反りましょうご自分の腰が、ね、痛くない範囲でゆっくり気持ちよくやっていきますよはいそうしたら今度は右向いていただいてで上の足つま先持ちましょう吐いてかかとお尻にぐっと近づけて腰丸めます 丸めた状態でお膝を後ろにちょっと5センチ移動しましょう腿の前が気持ちよく伸びてて腰丸めることでもうちょっと上足径部が伸びてるの感じていきますねで、ふ長く息吐いて腿の前しっかり伸ばしていきましょうあと足径部股関節伸ばしていきますねはいそうしたらゆっくりと反対向きます 腕枕して上の足つま先持ってまずかかとお尻にぐっと近づけてで腰丸めます丸めた状態で右の膝頭後ろに5センチ移動しましょう長く吐いて右の腿の前と股関節の前そけいぶしっかり伸ばしていきます腰反らないように腰しっかり丸めていきましょう ふーっと吐いて。はい、そうしたら天井を見ていきますね。右足を左の腿ももの上に置いてで、左の腿ももの後ろに手を回して吐いて膝頭ぐーっと持っていきましょう。で、腰がね。丸めると痛い方は腰反ってお尻遠くに置くようにしていきます。ふーっとやっていきましょう。 長く吐いてお尻ね右のお尻しっかり伸びてるの感じていきますねはいそしたら足交代していきます左の足を右のももの上に置いて右のももの後ろで手を絡めて吐いて膝頭お顔に近づけて腰丸めてもいいし腰丸めるとちょっと痛みがある方は逆に腰反って お尻遠くに置きながら膝頭お顔に近づけてお尻をねしっかり伸ばしていきますやっぱりねデスクワークとかが多いとお尻が硬くなってそれが腰の痛みの原因になっていくんですね寝てる間もねお尻全然動かさなくて硬くなっているのでしっかりほぐしてあげましょうはいそうしたらこのまま両手左右に開いて両足片っぽの方にペタッと倒しちゃいます 肩は両方の肩床についたまま膝を倒している反対側の手を眺めていきましょうふーっと胸に呼吸入れて朝なのでしっかり胸に呼吸入れて肋骨も開いて肺にしっかり呼吸入れて全身の細胞に酸素を届けていきましょうふー はい、そしたらゆっくりと反対行きます。ね。反対の床にお膝パターンと置いてで指を振り返って手を眺めていきます。両方の肩の力抜いていきますね。とこうやって背骨をね。気持ちよくツイストしてほぐすことによって自律神経のバランスも整えて。あと内臓の。 動きも良くしていきますよ。背骨の周りには自律神経たくさん集まってますからね。もう力抜いて、ふーっとしていきましょう。はい、そうしたら、天井を見ていきます。両足下ろして、右足。 伸ばして右手まっすぐ上です息を大きく吸ってかかと真下右手上にと伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力します反対いきましょう左手伸ばして左足伸ばして息を大きく吸ってかかと真下にぐっと蹴って左手まっすぐ上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力しましょう はい、そしたら最後、両膝胸に抱えて、大きな円を腰がね気持ちいい範囲でほぐしていきます。反対回りもしていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。このストレッチ、ベッドから起き上がる前のお布団の中で、ぜひごそごそやっていただくだけで、朝起き抜けのね腰の痛さ、本当にすっきり。 取れて朝から元気よく一日過ごすことができます。更年期とは女性が閉経する年。例えば50歳だとすると、その前後45歳から55歳までの10年間を更年期と言います。で、更年期が近づいてくると女性はどうしてもホルモンのバランスの関係で筋肉量が落ちてきますので、急にね腰が痛くなったりっていうこともよく起きてきます。 ですけどこうやって朝ほんのちょっとのストレッチするだけで腰痛知らずで元気に過ごすことも十分できますので諦めないで是非朝の習慣にしていただけたらと思います。 こちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動嫌いな方でも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズそして尿漏れ改善にもとっても効果がある骨盤低筋呼吸をご紹介しています。もしししおお役に立ったた。ら、いいいねボタン、ンチャンネル登録よろしくお願まます。それでは、また